一 人, 一人アニメ名場面コントみたらいな や, やられるあ、はい、えそれもち ょ, いれはちょっと見ないとねいいですかおじゃあ失礼いたします。また立つんんんですねねももやる気満々だだ、ね、ド、はいはあえっと、ドララええもももよより、うん、意外とと辛辣なドラえもんと伸び音もだよ られたのそれがカクカクしかじかなんだって？酔ってたかっていじめられたっけなんてやつだこんな哀れなもの愚かなものそれはちょっと言い過ぎじゃないかな以上です<笑>いや、うん、いやこれ最新の方ね、うん、のクオリティが高くてね、うん、ちょっとあんまり馬鹿にできないねいや今ちゃんとのび太とドラえもんも分けられたしおおっおっただ若干気になったらど ド, ド, ドラえもんがシャくレ出たい<笑> ううちょっとちょっとクッキング状態ですね。